さあ皆さん、えー、おはようございます。金のでございます、えっと、マイナンバーカードについてあのちょっと提案しおきますねあの。マイナンバーカードのですねついているその金色のですね四角い部分ありますよね、裏側に。 でその意味ですね、今現在ですね、そのクレジットカードっていうのがございますけれども、その企業はですねクレジットカードを作成していますけれども、それと全くそのやり方は違いますね、そ の, のマイナンバーカードのその使い方ですよね、要は。その あのお金が使える金額を定義しましたよね私はでその金額をですねその使えるで、まあ、企業とかその品物を買う購入するでまず、あ、現金とかでもいいですしあのそのねあのまあそのカードからカードに入ってるその まあ、a t m ですよね、その国がその、その、さっき引かれる、その決まった、例えば10万でもいいですよ、例えば50万でもいいですよ、大きい金額を払うのもいいですし、小さい金額を払うのもいいですし、それに合った、その、車買う、まあ、家買う。で そ, のそれ の, その引き落としがその前毎月毎月されていくともう全く違うんですよねクレジットカードでもその使い方ですよねまあ不動産屋からですねその引き落とされるのもいいですし来週は土地土地に関してその国 が扱っているのかそれとも不動産がその 土,、えー、土地に関して扱っているのかの金額ですよねあとまあ建物を建てる建てるっていうのはですねその、あのー、あ れ, あれ や, やっていただけますよね職人さんい作っていただく方のでそちらの方にお金をかかる金額これ別ですよね土地に関してと その建物に関して支払っていくのは不動産屋さんじゃないんですよあの作成されるそのあの職人さんに支払われていくっていうまたこれまた変わってくるんですね支払い運がそれをですねその職人さんに対しての手続き 要は交渉ですよね金額払っていく話し合いはもう別でしていただいて土地は土地で国でその支払いをしていくのかそれとも不動産屋にですね支払いをしていくのかこれまた分かれてきますよねそこのところをよく考えてくださいねってことですね あのマイナンバーカードが作成されてこうですよって提示されても不動産屋さんもですねそれからその職人さん物を建てる方々ないしは車作成するそういうものが 別, 別になってきますけれどもね、ま、たそれは別車に関しては別ですけれどもその家に関してですね土地がそういう。 土地を所有するのは国で所有全部するのかそれとも不動産屋さんがですね不動産屋さんの仕組みもねよくわかんないんですけれども不動産屋さんがその国に対して土地を買っているのかどうかですよね 土, 土地を購入して土地とその家を建てるのと両方されているのかと。 いいうところがでですすねよくわかんないです不動産屋さんに関して国がその不動産屋を作ってですね作成してその窓口ですよね不動産屋の窓口をその設けているのか国が国の方がですよそれとも不動産屋さんっていうのをさですね会社を立ててやっているのか国とは別で。 不動産屋さんがもともと持っているその要は例えば資本金ですよね資本金を持って国に対して購入しているのかどうかそこらへんはっきりしてくださいって言ってるんです国家民がわけわかんないんですよその仕組みが。 何をもってですね、その不動産屋さんでもです、ね、銀行でもいいですよ、何でもいいですよ、企業、会社を立ち上げている方々のです、ね、仕組みがです、ね、全く公表されていないやり方ですね、それ で, でもってですね、なんで会社が潰れていくんですかってことなんです。それ事情説明しないでしょう。 大の大人が説明しないっていうことはどういうことなんですかって。だから国民がですね、怒り狂うっていうのはですね、当然なんですよ。私国民ですけどね、何にも役も何にもしてない、持ってませんけどね、いい加減しろって言うんですよ。 全くもってやり方 が, がなってないで、国民から給料を取るでしょう金分取るでしょほんとにで、国民ですね国民がね お金に関して一切ね、関わりがないんですよね。もらう側だから、働くことに関して。で、何会社が潰れた企業が潰れた何やってんのって。 ホント考えるよってだって国民が主張するっつったって中身が分かんないんだからさ主張しようがないんだよ説明しようがないんだよ分かんないんだよ てる人間が説明できるんだよ分かんないんだよこっち全然仕組み俺私だからお前らおかしいだろって国も経営者も会社も全部ふくるめてだよ仕組みでなんで国がね企業に対して 銀行から多額の金を借りる。なんでそういうことできんの失敗してんのに。会社の経営の仕方が失敗してんのになんで提供するんですかって。銀行、ふざけんじゃねえよ。 はふざけんじゃねえやで法律破産宣告ふざけんじゃねえよ国民は守ってんだよお前らのやってることなんなんだよそのやり方組の 国の仕組み全部だよ外お前らの大人のやり方だよどから生活をな最低限な 国民が、ね、会社を辞めていく理由分かるだろう、まあ、うんざりなんだよそれから客もな文句だらだら言うやつな<笑>ちょっとのことでだらだらだらだら文句言うやつ 文句言うんだったら会社に言えよ社長に言えよえ経営してるやつに言えよそれがクレームだよなんでブブブが対応しなきゃいけねえんだよ会社が経営してるやつが対応しろよ クレームだよそれが筋だよクレームな言うやつな言う相手が違うよ何がクレーム受け付けます受付センターバカじゃねえの とりあえず午後まで